じゃあちょっとこれてるとこだけ取っちゃいますからー、はい、じゃあこ れ, れてる枝とかね先にきれいにします。はい とね、あの枝整理ししまますす、はい、生ききてててるね落としてきます、はい、結構細くく伸びていくじゃないですかかこれね、とあのだから、はいはいはい、長く伸びてくるでも先生の持ってるツタとかって結構あれもそう伸びてくる太、ね、い, いじゃないですか。ああ あれなんでだろう。太いのは年数の持ち込 み, や、ね、ち持ち込みじゃあ伸びた分切って詰めてくるそうそうそうそう。それとあとまだちょっと早いかなこれはがりはがりはがりして、うん、でもう一回芽を出させるなるほどここから出てたかな芽があほらこう芽が出てるこれはいはい、はい。はがりするとねこういう小さい芽が出てくるから葉っぱも小さくなるし、ね、なるほど 1回6月ぐららいいいいに全、はい、全部部ががりりすればとそう。早か、はい、こここれ取るね。っっょ、ねうん、そうやっていけば伸小さくう。していくんですね。うん あとは、ね、これはし木もつくよ。し木うんし木じゃああまり枝がないけど挿し木と、うん、それからこの枝の位置にさ4本入ってるのかな、はい、これを1個ずつ分けてもいいですよね、うん、こ う, いうやつんだったらする仕よだからこう下がってくるから、はい、ちょっとあの下方の鉢こう細長い あ, なるほど、うん、ああいう鉢でもいいなるほど。で今回鉢今回は こ, れあの こ, れこの鉢 これ綺いな鉢でねうこれにあの入れるんで一本立ちしないで、うんうん、このそっくりこう入れる形なるほどその方がこの寄せ植えみたいな、うん みたいね、これはだからいただいた鉢なんですようんこれいい鉢だ俺ちょっとね夕だれが気になったってことでこそうそうこれがちょっと気に入らないってことでいただいたんですようーん、はいこれ 何ていうかこれよく作ってるんだろうね。う あ、前にも話したかわかんないけど、はい、作者が作った消滅のはこっちになりますよね、うん。カメラの方から見るとこう字が見える方。はいはい、で、こうなっていく。取、うんうん、り返した時に字がちゃんと見える。えるこれが作者の消滅ですね。こ れ, これこ面じゃないんですね。こ, う こ, うこれ こ, うこれだとね、ここで消滅作ってますねこれ。だからこれは見る人の感性でどうするか。ど こ, こでもいい。 いいかなとはそうん、ね、ま, ま, まだ、ねうん、まだ。 あこっちの方がでっちゃう結構ちょっと、うん<笑>うん、細いですね例えばこう今回はあのー、これ寄せ風に。 はい、作ってきます、ね、これもあれですかね、秋になったら真っ赤っかに。んです、ね、なるかね。紅葉する。すごい赤いですよね。赤い、赤い。あのねそう。赤って。で、それであの、落葉しちゃうから。ああ。結構いい、模様が入ってるの、ほら。ああ、本当ですか。これね。おお、確かにそれいいですね。うん、寄せるのはもったいないですからね。一<笑><笑>本ずつのはいいですかね。うん。だから、こっちだけ寄せるとか。二本、うん。ここに。 こっちこれでいいじゃないこれはこれで、ね。これ 流れはい。はい もう枯れてるっぽいですけど、ね、枯れてるみたいね、うん、枯れてるね、うん、これは生きてるから ね, お目が出たね生きてるちょっと木汚れてるんで洗っきますこれ洗いますから、はい、この辺まで こういうい鉢だと、流流れれはどっちにあるそれでどっちかはこのかん木の方向でら、ねいいうんうん、丸鉢と同じで考えればいいんじゃないですか。 もうこれでれでちゃううう面見せる、うん、こここれれれれれででなきき面面見見せせよよかそのそんな 大, きさ大きく感じいいいので、はい は, いはい、これはちょっと固定ができないです。 お願いします。<音楽><音楽> 落ち着いたら、取ってと、ね、いい流れが出てしまうん。 針金かけて、これだけ前出すわ、この どういうところでやるの私はまああとで。 今度はいっちないですかこれ枯れてるかな。 生きてるこっち側で生きてるこれ生ききてててるるます、ねうんえー、目出てくるんだ こ, <笑><笑>こっちて針金来てます。これん 針金を、はいどどうん、こ, れこれをこうにあこう奥行きを出すために こ, これだ直線だからこれをちょっとこっちにこう向けますからこうに。 うんうん、こだねまあそうですね行きます、うん、これもやっぱり止められないんで下から通しちゃいますからね<笑> うん、いいですねちょっと悪くはないね、うん、こ, ここがまっすぐに見えますねでも、うん、ここここだからこれを上げるかこれを下げるかこれかまっすぐになってますよ ね, ど, ねどうですかあ良くなった。 いいいいいいなななここれれがががが上を向向向ててて、上向いてくくくるるるかかかかかから。ら。た、う、た、ん。方にはそそんなに高くなかっっっですよこれでも鉢すすいい。すごいよよ。よ見えます、はい、なら紅葉が入ると思うよそうですよね。あ並べ両方左向きだったこういい、ね、グラデーションがかかってた、うん、い, いんじゃないですか どうだろう皆さんのご意見を。苔苔貼ってみます貼る苔貼った方がよく見えるかなうになでです、ねあの苔がうん、綺麗この木で樹齢どのぐらいなんですかんこれで何年ぐらいだとあんまり太んないからね木がね。 でも結 構, 結, 結構立ってると思うよ、ね。そうですよね、でもこの色で蜂の色で真確かに全ーなんか統一感。うん 鉢はさ葉っぱとか花と違う色使ってて、はいはい、いいじゃな い,、はいはいはい、だけどねのよ、えー、あこういう薄いグリーンですからね、うんうん、あんま濃いやつじゃないからシチがそこまでないからはあのんか中国青磁みたいな色してるね、うん、これちょうどいいんじゃないです<笑>ツタはさ夏のもんだから、はいはいはい、これ夏の色で、ね、涼しそうだね 助手受けしそうでです。夏向き夏向きののも見られるしあと秋の紅葉蜂がちょっと大きいかなっていう感じです、ね もう少し太太くくなったらだからあの細いいの2 つ, くっつけてるからバランスが見えまでねツタの葉っていうのはね 今枚ああ普通 の, あの大きいツタの葉っぱっていうのは三、ね、枚じゃなくてこうなんかハート型になってたじゃはいですか古くなってくるとねそうなってくるって人もいるんです若いうちは3枚で葉っぱが出てるっ で, すでこれつるがねずっと伸びてきたら、はい、それ見てみるといいん枚です え、途中で変わるんですか変わるんだよ、ね い, いあの、ツールが伸びてきたら見た方がいいわかりました。じゃ、そんなところで、めちゃめちゃ可愛くできました。ありがとうございます。ふふ、固<笑>形は大好き。<笑>おまけ。